ン<笑>ンテテーーーーブブでですすいコ初めてモッパンをしたかったので寿司を注文してみましたがじゃないあお消しいただきます 縁<笑><笑> 側, 側かな おい Bye. <laughs> 新鮮だからまだ動きます<笑>。 日本では寿司が伝統的なものじゃな。うーんまあね。それなら、韓国でハルモニーの家とかでキンチチクルみたいに日本では家ハルモニーの家で寿司とかチクったことはありますこんな寿司はあんまり作らないかも、家では。それならな家ではなんかしちらし寿司んなんかちら酢飯の上に小さく切ったやつとかエビとかご飯の上にそれをビビンバみたいに混ぜて食べる。ああ、ビビンバかも。あとは手巻き寿司 海、う、苔、ん、の上に山椒みたいにご飯して、うん、ペイ入れてっていうのが家ではポピュラーで。うん。うん。一番好きなお寿司は。サーモンとかに、ね、トーチしたものありましたな。めっちゃ不味いあるものたち。うんううん。一番好き。こかな。魚卵系。ネチュリアル？ネチュリアルじゃない？何だけ 날치알매추리알줘봐시이2행시갑니다스순두부요치게도먹고씹씹씹씹씹씹씹씹진씹씹씹씹스씹씹씹씹씹씹씹씹씹씹씹씹씹 シブヤーん。<笑> ン、ー、ー、ス何を投げるる<笑>韓国ののダンスはどんなの<笑>えそんななそことあ番番テテブブルです3番テーブルでですす<笑>恥ずかしい 何 様, 何様2人って言ってるよ<笑>自分で自分で二人って決めつけてるよおゆっくりどうぞゆっくりどうぞ<笑>アイドルになりたいな<笑><笑>世の愛いやーほんジュエリーみたいだ<笑> 本当こんなネックレスあったら買いますちうんねうーんっしますしうん次は何食べるとか話したりしてるけどどうやって終わりますブブルルえなで 이순니시들의돼지뭐야잘먹었습니다아이고배부르다